じゃあこのホールから3ホールは森ちゃん、はい、ラウンドレッスンでお願いいたしま す, いします、はい、ではパー4の311ヤードになります最近右行きやすいので、ね、こっち右行くのは結構危険なんですが、はい、でこっちらのお山の方を狙っていっちゃって大丈夫ですはい短くても傾斜が落ちてくるんで右にねはい、うん、ルーティンはせないんだね<笑> これってあそっかそっかそうですよね。別にピンが見えてなくてもですよね。そうですそうですそうです。確かに。はい。うん、ナイス、ナショー。素晴らしい<笑>ナイス。よかった。ラフィの真ん中。<笑>ちょっと出せ。 さっっっっきもダフちゃたたけど、うんうん、よかったですそうそうスタートが狭 い, する時みたいなと、はい、ア, ッアッパーって言って2週の下から入れられない。 5番ででです。5番はなしししたたたっっけけ<笑><笑><し><笑><ッ><笑><ッ><笑>失礼ま中国の電気メーカ<笑>メーです。<笑> うんナイス、うん、向いた方向まっすぐじゃないですね。あ、でした。なかった。なんか確かここじゃなかったですか。すっごい右向いちゃってたコース。なん か, なんかここは外いいもん。めちゃくちゃ向きやすいですよね。ちょっ今日なんか右に行くって言ってたじゃないですか。はい、右に違うって言いながらそのグリー ン, ンが右側じゃないですか。うん、しかも右側に林がありますよね。うん、そうでした。グリーンまっすぐ見ていって右にもし出た場合どこ行っちゃうかっ て, 言ってあっちの木能なんじゃないですか。 でどうせ200ヤードななか乗らいいのは絶対あるじゃないですかなんで も, もっともっと左向いても良かったかなっていうか奇跡<笑>向いた方向まっすぐ行ってくれたんでいいんですけど<笑>なるほどはいまたみゆちゃんの場合だと右に行きやすいことが多いと思うんですけど、うんまあ、それが左に行ったとしても何、うん、だろうなそれ練習場で直さないようにすること、はい、右にもまっすぐ行こうとかしないで右に行くんだったら右に行くで、はい、今日のラウンドはそれだけ左に行こうとかっていうふうにしてあげないと。 今日、朝右に行っっってててたかりり<笑>からももと左いので確かに、はいいな素振りの時からこうと時はいつも通り素振りしてもらって。 最初はボールの手前で、はい、ボールの手前でこうやってそこでこうつぶりしてあげてはいつぶりしたらそのないでこうやって後ろって構えての方がスマートですこっちで こ, こを確認してつぶりしてたまにもう一回方向確認するついたりとかするんですけどちょっとひもとなんないでそこで一回つぶりしますはいそうそうそたらそのまま方向を確認しういきます。うそうそうそう で確認して、先のルーティーンで入ってってあげる。はい。うまっ、うまく当たりすぎ。うん、ナイス。あのよく当たりすぎて奥いくって。うーん、<笑><笑><笑>そう、よかった。ナイス。でもきっと今の方向でよかったんでしょうね。イイうん。<笑>うん 拳一個分ぐらいかなこのぐらいの距離だった、はい。で左のつま先十一時方向、はい。でボール二個ぐらい下げてそうそうそうそうそうそうそうそう。そ う, なんで す, よそうするとテイクバック上げづらくなるんですよ。はい、もう簡単に言えば左足こう下げてる状態なの で, で左向いてる状態で上げていこ う, って言うとすると体が左向いてるのにテイクバック上がりづらいじゃないですか。 なので途中ほら、うん、ね上げすぎってフォローの方がフォローって打ち合とかね出しちゃうっていうのは、ね、そうその構えしてあげると自然となりやすいそうです<笑>確かにでこれ覚えておきます前回言ってます行<笑>く行<笑>くとか言って<笑><笑>さあさあさあさあ OK OK うんいけない <笑>うん、これはうまい。これはうまい、これはライスです。ライス。素晴らしい。昨のアプローチとか、バリューマイスの上からの。ね、しかもエッチカルビムであんな距離近いのに、みんな。でも慣れてる人でも、かなり奥とか、グリップ前とか、ちゃうみたいな、う ん, う ん, う ん,、うん、なんゃとう、えー。本当こう、ギリギリで乗せて転がって、あれだからね。超 う, うまい感じ。あ、良かったです。やっぱ方向性ちゃんと見て、<笑>そうそ う, そう ら次とかもパワー4だから3打、うん、で乗るといいよねそしたら2パットボギーじゃん3打で乗るいけそうでもそれは、うん、頑張りますやってみます 右<笑>右にボール飛んでいくんじゃなかったでしたっけ<笑>はい右にボール飛ぶのであの黄色いのを狙います黄色いのだと多分曲がり幅的にかなりこっち行きやすいんです黄色いのだと、はい、あっちの傾車の方行っちゃうと思うんでははい、はいののバンカーのちょっと右ぐらいみたいなあそこ あ, あそこの端と黄色旗の間ぐらいですあ<笑>そこっちで大丈夫はい、はい、こっちですね うん、うん。じゃあ、足の幅気をつけてください。ちょっとすめに、す、画面。そうそうそうそうそう。多 い, い, い。いいじゃないですか。うん、う, うーん、う、え、ん、ー、うん。でも、今までだったら、あっちの、あに行っちゃってな い,、ねい。いやー、今のだったら、行っちゃって。ます、ね、そうだね<笑>だ、あの。だったら。残っちゃうね、計算に残っちゃう。ねうん、う, ん う, んうん、うん、うん、うん。 あっちの百五十よりも左だと。カート狙いとかいかない？カート狙いはやばいですねそれ。もたもに当たっちゃうとあっちのカートの奥行っちゃうんで。大丈夫大丈夫。右右行くとか気にせず大丈夫です。あれは抜きすぎだな。行ってもそこの百五十もちょっと左ね。あああの白食いの先がピンなんだ。そうですそうです。右側は広かったもんね。右広いんでまあ本当一番奥の方に見えたのは山あるじゃないですか。あの山頂ぐらい天辺ぐらい。 そんなにうあでですすか<笑><笑>あもっと目線を見にするべきでした<笑>、あのー、みーさんなでこんで<笑>なんかそうな持<笑><笑><笑>まま、ね okay うん、ってた。 ああかんですがいいよまあ練習っていうか、まあ、一発ぐらいは森<笑>ちゃん今のはなんかあれですかミスした原因とかあるんですか右に残っちゃったんですよね あ, あれねの動画ちょっとリピートしてもらいたいから右が全然上がってないんですよねそうでしたねまあ残りづらいけどねケーシュッうですースね安い、うん、けどそうそうそうそう振り切ったやへや おーいいいい採用なす、ね、<笑>るほど<笑><笑>はいいわ思い切ってまた、ね、左にちうん OK。はいうんオーケー い, いですよナイス、はい、ナイスよかった俺さおっちゃんさ前さあのその<笑>右足残っちゃってさ右足ちゃんとかかと上げるとかそうそうくっつけるそうそうそうそうそうそうるうそうそうそうそう そ, っかそうそ、ま、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう そうですね<笑>ちゃんと乗せれば体が<笑>でその時に打っていきまーすって時に足向き前出ちゃってるじゃないですか膝が右足が、はい、こうやって、はいはいはい、前に出ると上体がこうやって右に倒れやすくなる な,、ねはい、なんで右のももを左のももの方にくっつけたんです 構えた時こう足と足の間に風船があると思ってもらってそれで右足で割ってくるって<笑>そうそうそうそうそうそっち側に倒れるのはありなんだと思うあの<笑>右側に体重残んないじゃん上半身の硬さは一回置いといてまだ足の動きだけ<笑>そうそうそうそうへえそ っ, <笑>ってっそうそうそうもうどうそうそうそう はいそううん、そういい、はいそうそうそう、<笑>うう、はい、う、ちんとどぞょっですか、はい、構えます上げて切っていきます。 下げす頭あ、そうそそそうそうそうとってるの打ちょっとっかるけど、うん、そうなんですけどずっと水面にすると右に残っちゃうんでもう打ったらまっすぐネタまっすぐ。 そうそうそうそうそうそ う, そうこのぐらいアプローチ振り幅が小さいんで特に頭が上がりやすいとかってよく言うじゃないですかそうですねそうですね残さないとって言ってこう上りすぎちゃってははい、はい逆に倒れちゃってる感じそれはいけないことなんです、ね、えそうそうそうそうそうそうさんだたらもう肩はほぼ地面と平行で大丈夫へえ知らなかった知らなかった知らなかったの方がちっっと柔っらかさ出るんですよね、うん そそうそ う, そ う, そういいです今みたいに2段階な感じでもう一回いきましょう そ, うそうそうそうそうそうそうそ う, そ う, そう、えー、もうちょっとクラブ長く持っていいんですよはいなんか右に行くのが怖いからなんか顔残してたかもしれないそれ逆に右行っちゃうんですよねこうやるからフェース自体右向いちゃうそうだそうそうそうそう難しいはいさあ今のやっていきましょうはい そう、オッケー、ナイス、ナイス、<笑>そうそうそうそ う, そ う, そう、うん、それぐらい状態を上げちゃって大丈夫。うん、うまっ、ナイス、<笑>ナイスです、オッケー、オッケー、ナイスそう。うん、ナイスですね。うん。 お、うまく打ったんだけど。おあー、ギリーアウトっぽい音がした。うね、もう一回やっていきましょうか。はい、今のはなですか。立ってるスタンスは良かったんですか。 思ったより右に出ちゃったってこと曲がっていたのと打ち下ろしの分ずっと落ちてくるまでにこう曲がり続けちゃったっていう感じもっと左向いてもよかったかなっていう感じですね。うーん使った <笑>何うのファンささんんちょっとあのじゃないですかいですすかがこっっちちののの左側の方ににとすす、はい、すごいい右が広く見えても 木, が木になっちゃうんではランドれ そ う, そうするともう右側からこう体格で狙って感じになるんですごい右が見にくくなるんですよ、うん、見えにくくなるっていうのかなで右向きにくくなるっていう感じ手指、はい、すところもちょっと考えてあげるって感じですねはいそ う, そうそうそうオッケーナイスーうまっ すごい。飛びすぎ。あれね。すごいじゃん。すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、先生。<笑>次もここでコース撮影しようかなと思うんです。<笑>覚えてってくださいね。<笑>はいはい逆に、ライブ嫌な時は左側にさしてあげる。<笑>なるほど。ほど左側からこうやって見るから、左が見えにくくなるって感じ。まあ、一概に気にならんと、こんなここまったいらだからいいんですけど。はい、結構、あの、レディースティーとかだと、特に。 なんか別で作りましたみたいな、うん、ティーグランド自体傾斜しちゃってる場合があるので、うんうんうん、まあたまに例えばこういう傾斜つま先下がりになってます。はい。で右がいやだから右差し回すってやると余計つま先下がりになって右行きやすかったりとかするんで、うん、まあちょっと一概にっては言えないんですけどベースとしてはこうタイの名前はそうやって T 差すところも考えてあげた方がいい。へえ。わ<笑>かりました。T スマ、名前スタンスマとかそうそうそう。なんかだでさっきの肩のラインに。はい。やつけて。 うん、うん、そこんじゃなくて、さっき、さっき、一番最初ぐらいでいいですそうそんなもんでいい、そ う, そうそうそうそうそうそうそう。ちょっと大きかったですね普通<笑>に歯幅が大きかっただけですねはい<笑>それぐらい<笑><笑> かなり溝落ちぐらいまで上がってましたからね。そう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうれでいいですよね。ここでそうそうですそうですそうです。ヘッドが膝よりも上に上がらないぐらいで。膝より、ね、はい。<笑><笑><笑><笑><笑>そうそうそうそう。そこからカタカタカタ気をつけて。こうなってます。はい。そうそうそうそうそうそういいじゃん。そんなに上がってましたから<笑>しっかり上がってました。<笑> そう、ナイス、そうそうそ う, そうそうそうそうそうそうそう、そういうイメージ、そういう感じだったっけ、はいオッケー。はい、サンホール、お疲れ様でした。お疲れ様です。す<笑>森ちゃん、どうですか、サンホール見てもらって。えー、そうですね、まあ、前回前に見た時よりかは、そんなになんか、こうなんか、パタパタパタ、わたちょこちょこちょこちょこやってるイメージはなかったかなっていう感じで。お待たせいたしました。<笑>うん、まあ、本人が、その、まあ、精神的に、そう、私がいるから、大丈夫だとかっていうのもきっとあると思うんで、落ち着いてる。 っていうところでは、そうだからここからサンホール自力でちょっと今やってることをちょっと思い出してもらってわかりました。したら次の動画は自力で復習しながらやっていくっていう感じ で, そうです、ね、わかりました、はい。また次の動画もお願いします。お願いします。<笑>